アピコというブランドをご紹介していきたいと思いますこちらのアピコをご紹介していただくのはアサヒカアドバンスの山上さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします早速こちらのアピコについて教えてくださいはいアピコは接着芯という洋服作りに必要な副資材になります衣服の外側からは見えないので一般の方には馴染みが薄いものになるのですが 主にコートやスーツのジャケットなどの表地に張りや厚みを持たせたり型崩れをしにくくするために使われています接着芯というのは初めて知りましたそういったものが洋服にはついているんですね接着芯は熱で表地に接着できる樹脂がついておりアイロンなどで貼り合わせるものです接着芯を貼ることで縫いやすくしたり綺麗な形の衣服に仕上げることが可能になります それで、アピコとはどういった接着芯になるのでしょうかはい。アピコブランドの接着芯の特徴は、ナイロンシンジで表生地に馴染みが良く、しなやかでソフトな風合いと優れた追従性にあります。表素材のウールが水分を吸収すると伸び、乾燥すると元に戻る性質のことをハイグラルエキスパンションというのですが、アピコはこのウールの性質にも対応できるのもポイントとなっています。 衣装作りに詳しくなくて難しい言葉が多いのでいまいちよく分からないのですがつまりナイロン真珠ン と, と, と,、ね、というのは一般的にはポリエステル素材のものが多いのですがアサヒカ製アドバンスのアピコでは糸単体では取り扱いが難しいとされるナイロン素材を使用していることにより。 接着芯時に必要な機能を持ちつつソフト製ウール素材への追従性を兼ね備えた商品を開発することに成功しましたまた生地には編み物を選択しそれに横糸挿入という技術を導入することで張りや腰を持たせつつドレープ性と伸縮性を持たせることにも成功しています難しいアピコがどういう商品か分かりたいんですけど専門用語が多くていまいちよく分からないんです はじめから全部をわかろうとしなくても大丈夫ですよ要塞の知識がないと理解するのも難しいと思います今日は実際にアピコ製品をお持ちしているので実物を触ってもらって少しだけでもアピコブランドの魅力を吉橋さんにも知ってもらえたら嬉しいですまずこちらがアピコのナイロン製の接着芯ですそして比較のためにポリエステル製の接着芯もお持ちしてみましたどちらも触ってみてください。はい 触った感じが全然違くてこちらはちょっと固めでナイロンは柔らかくてすごい伸縮性があるなと感じましたそうなんです同じような厚みの真珠が貼ってあってもピコのナイロン製の方が柔らかさが全然違うんです私でもわかるくらい柔らかいですね次にこちらを見てください片方がポリエステル製でもう片方がナイロン 100% 製の真珠です 例えば、急に雨が降ってきたとか、湿度が高くなってきたなどの条件に似せて、霧吹きで水をここに吹きかけています。ウールというのは水分を含むと伸びるんですね。ウール自体が伸びると、こうやって張ってあるところが跡になって出てくるんです。本当だ。跡になってますね。これはウールの生地の伸びに対してポリエステル製の接着芯が追従しないことによって起きる現象で、こんな風にカールも発生してしまいます。 確かにカールしてますね一方でナイロン製は水分を吸ったりする力があるので生地に跡はつきませんそしてカールもしないんですさらにこのポリエステルとナイロンはほぼ重さも見栄えも同じようなものを貼ってあるのですがナイロン製の接着芯の方が柔らかいので同じ表地に貼っていても風合いも全然違うのが分かりますかねなんとなくわかりますですのでウールのジャケット、コートなど 表地の風合いを活かしたい場合はこちらのナイロン製のアピコを使っていただいた方がより表地の良さが出るんですなるほどそういうことだったんですねまたこちらの接着芯は防風真珠という製品なのですがこれが貼ってあることによって風を通さないんですこの実験動画を見てくださいこれは防風真珠が風を通さないことを証明している動画になっているのですが それぞれの瓶の上には、真珠が貼ってあって、左側が暴風真珠で、右側はそうでない普通の真珠です。上からエアーダスターで空気を吹きかけると、ほら、暴風真珠が風を通さないことがわかりますよね。はい、これだと、風が強い寒い日でも、暴風真珠のおかげで、とても暖かそうですね、はい。接着芯というものが、洋服作りには欠かせないもので。 アピコがナイロン素材を使用しているため、ポリエステル製に比べてとても柔らかくて。表地の良さをより引き立たせる製品だということが私にも分かりました。接着芯というものが今日で少しだけ身近になった気がします。それは良かったです。アピコブランドの接着芯はさまざまな洋服がある中でお客様の要望に応えるため。先ほどお見せした防風芯地のほかにも機能性のある商品をラインナップしています。 そして今後もお客様の要望に応えられるような幅広いラインナップを充実させていくことを目指していきます今回ご紹介したアピコの接着芯は福祉材トンヤの他にも手芸店などで販売されているので皆さんもぜひチェックしてみてください山上さん本日はありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンぜひお願いします 以上 AKB48 吉橋ゆずかの MC でお届けいたしました。またねー